今週です私は今から世界一周に向けてバックパックを買いに行こうと思います。というのもやっぱり持ち物がめちゃくちゃ多いんですよね。カメラの機材だったり お洋服だったり、まあ、普通の生活を世界一周しながらやるってめちゃくちゃ荷物って多くなるじゃないですか。ということで今回は80リッターのバックパックを買いに行ってみます。 気づいたらもうこのトロントに住んで早くも1年半が経つんですねもう月並みですけど時間が経つのってものすごく早いですよ住めば都と言いますけど見慣れた街並みがあここ離れるのかってなんか感じちゃいますよねちょっと留学生の独り言でした到着しました n e c です更新頻度ちょっと話変わるんですけど更新頻度に関してもちょっと 自由ととといいいううか、まあ、不定期にちょっと上げていこうと思います中最低2回もまあ上げていくんですけど、何ように上げるかは、えー、ちょっとまあそのタイミング次第ということになります、じゃあ今からお店の中に入っていこうと思います、やっぱりまあ楽しくやるのが一番だと思うんでね、お店の中は2階にわたってとっても大きいです。バックコーナーナに着きました もともと目星をつけていたので試着をして決まりました私はこのグレゴリーを買おうと思いますバッチリだと思いませんかいやいや 今帰っていたらとんでもないものに遭遇しましたちょっとその絵も一緒に撮ってみましょうん何ので申してるんでしょうかあれは 多分契約会社の前で薬の大量摂取などが原因でたくさんの人が死んでるっていう風にデモを行ってるみたいですレビューに戻りましょうか OK <笑>やっと到着しましたそしたら早速このソード75グレゴリーのバックパックレビューを始めていきますその前に着替え早速なんで私がこのバッグを選んだのか説明していきますねまずね こう使われてある素材がなんかめちゃくちゃ軽いんですよね帰ってきてる時も払ってて何ていうのこうこの背中の形状自体がこうバケットシートみたいになってるんですよあの車でいう包まれる感じだから背中に多分これ研究してるんでしょうね背中のこうフォルムにピタッとくっつくような感じですしかもなんかメッシュで夏でも涼しく歩けそうです なんかこう背中に汗びしょーっと嗅くじゃないですかそういうのがこういうのか涼しいと嬉しいですよねでこれなんかまあ唐うところの高さが決めれるみたいですそうマジックテープ中のマジックテープを外すといきますほらこれ今出てきたの分かりました高さによって空気抵抗なんかなくすらしいですね このこう頭のフォルムでこういい感じになるようにだからここの叶う部分とこのヘッドの部分が調整できるように高さがこう調整できるようになってるみたいです風の空気抵抗まで考えるんですねなんだこれお な, なんか入ってますねこれーうわっかっこいいこれいや普通にかっこいい わわこれグレゴリーのロゴマークリーのレインカバーもセットでついてますこれバッグを全部こう覆えるんでしょうねあいやいやかっこいいかっこいいすげえかっこいいロゴマーク付きでこれで雨の日も安心して出かけられますよねまあ私は買ってみて非常に満足してますまあ使ってみてどうかもまた改めてはあるんですけどぜひ世界一周の バックパッカーの皆さんですね良ければ皆さんのおすすめのバックパック足をあったらコメントに教えてくださいもう私個人的にはもうめちゃくちゃ満足してます超かっこいいし快適でしたいよいよ世界一周もどんどん刻一刻と準備進んでいっています是非お楽しみにお待ちくださいねそれではまた次のエピソードでお会いしましょうハッシュタグコーシー